誰もが忘れた最初の記憶、最初の約束もう一度何度でもいつまでも変わることのない宴が新しく始まりますテレビアニメ「フルーツバスケット2019年」。 テレビ東京をおかげて放送開始皆さんにも早くお会いしたい